皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年9月18日、第7回バトルトリニティ対抗戦の最終日でした。最後の追い込みなので、5時間くらいぶっ続けてやろうと考えてましたが、諸事情により2時間くらいしかできませんでした。当初の目標価値点を40点としていましたが、順位表の点数を見ている限り、それでは足りないと感じ、目標を50点に変更しました。 惜しくも1点届かずに49点で終了になりましたがこれがどう出るでしょうか気になる結果発表まで5時間待ちです<音声>さて結果発表になりました優勝は我々のガタラアームズでした皆様おめでとうございますそして49点で本当に大丈夫だったかの答えですが大丈夫でした 念願の優秀選手賞の勲章を手にすることができました。本当にありがとうございました。そして、優勝トロフィーを見に来ました。ついでにクラブ内選手ランキングを確認してみましょう。500位のボーダーが47点でした。危なかったですね。目標50点に変更していなかったら即死でした。ちなみに、200位のボーダーは136点でした。これを狙うのは代償が大きすぎて、覚悟が必要になりますね。